秋山舞の会の皆さんです霞ヶ浦に隣接する網町で活動していますコロナ禍で思うように練習ができずメンバーも少人数になってしまいましたが思い一つにみんなで活動を頑張っておりますとのことですそれでは秋山舞の会の皆さんよろしくお願いいたします会場の皆様おはようございますおはようございます お帰りただいまです、たつの国よさこえまつり、今回、私たち秋山舞の会は、小美玉市で活動されている花の蘭さんとコラボさせていただき、たつの国よさこえまつりに参加することができています。こんな状況ではありますが、心一つに一致団結して前に進んでまいりたいと思います。演武するとくは奇跡。 多数多くの困難や立ち上がれる壁があると思いますが、素敵な未来のために奇跡を起こして参りたいと思います。元気があれば何でもできる。さあ、行きます。気をつけ、会場の許さま に, に礼 Thank y 思いの輝きまでせ悩みの勝つ奇跡の味を込めてえ合うかのどっかいしよう